ここはダルイたち第一部隊が陣取っている監視班によるとここに向かって敵が接近しているとの連絡がありましたがまだ距離はあるようです。 殿が率いる第2部隊には雷の国聖誕に布陣してもらっています彼らには地中より迫っている敵兵の殲滅を支持しています大量の敵を相手することになるとは思いますが第2部隊の戦力なら問題ないでしょう下の国に布陣しているのは畑かかし率いる第3部隊です現段階では大きな動きはないようですが戦いに備え準備は進めさせています 第五部隊御船殿のもとにあの三将軍の半蔵が接近していると連絡がありました数ある江戸天聖の忍びの中でも半蔵は別格かなり激しい戦いになると予想されますさすがは半蔵殿 なぜお前は忍びにつく時代遅れの侍を貫き通してきたお前らしくもないのもはや宙を尽くす主なき侍が忍びに組みするとはそれでも侍か忍びに組みしたわけではない我らが宙を尽くすのははるか昔より同じただ一つ 和でござる和だと和に宙を尽くし己の信念のもと動く<笑>何を言うかと思えば和だ宙だそんなものに考えを縛られているほど愚かなことはない結局のところ どちらが残るかそれが重要勝った方が己の正しきを証明できる勝ち負けで判断することに意味はない大切なのは意志己が内に秘める信念<笑>いくらでも吠えるがいいこの先十年百年と話そうとも わしと貴様の意見が交わることはない正しきは一つ己が抱きし心のならば今ここにお見せしよう御船が内にある心信念の強さを フッ開ッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフ のをることなどで果たして何からかどうかその目で確かめるというここまでわしの動きを見切るとはやるな人々はかつてかったことがあるその時の経験があるからこそほうかつてのわしを相手に生き残ったもんそれが見船お前だったはあ あここ行くぞ入る、うん <America> <Però Rico> これにてごめん半蔵殿<漞 beers><ス>勝負あり。元々の力の差は切迫勝敗を決したのは新年の差でござる。 わし の, 負けかわしの信念を捨てぬことそれはかつて貴殿にもあった確かな心それをなくしてしまった貴殿に拙者を切ることはできぬ信念心か かつてのわしも持ち合わせていたもの今のわしには持ち合わせぬものそしてお前が常に抱いているものそれがこの勝負を分けたか<笑> 見てはあの半蔵御船殿御船殿の第五部隊からの連絡無事半蔵の撃破に成功したとのことやってくれたか御船ならば失敗はないだろうと思っていたがその通りだったなだな ゴ合が一歩リード 第2部隊が敵の殲滅に成功したそうか合わせてこちらからも連絡だ第3部隊のもとに近づいていた敵影がもう彼らの目の前まで迫っている戦いが始まるぞカかし頼むぞ 各自持ち場についたようだぞかかしああ敵はどこまで近づいてるんですかそれを今パックンたちに操作させてるただそう遠くはないだろうじゃあいよいよなんですね怖がらなくても大丈夫です桜さん あなたは僕が死んでも守り抜きますからあ あ, ありがとうリサうん博勘忍者を中心に戦闘隊を組め他は12369時の方向をカバーしつつ万事の陣を基本としよう霧とそれにこれは霊気ですか これってああまさかこんなところで再会するとは思わなかったよザルザブフお前がいるというこ、um>、とは あの子もいるんだろう。お久しぶりです加カシさん鬼人とヒョの子か戦うことになるのはわかっていた<笑>まさかお前だとはなカカシ あの橋の上でとどめを食らって俺は地獄に行くはずだっただが気がつくとハクと同じ場所にいたおかしいとは思ったがどうやらここは天国でも地獄でもないらしいここは現実の世界 もうお前たちの来る場所じゃないのさサブザ吐くおお大きくなったなカカシの部下のくのいちあの小僧は元気にしてるかえあうんサブザ お前たちのおかげでナルトは己の人道を見つけることができたそしてそれをお前らの墓の前で誓ったんだその時からぶれない立派な忍びに成長したなら彼はもっと強くなる かしいこれから俺たちがどうなるかもう分かってるだろうこの体は所詮、操り人間お前たちの力で俺たちを話はもういいだろうそろそろ働いてもらうよな<笑><笑>俺たちを ルーザブザカカイさんお願いしますもう一度僕たちを止めてください僕の夢はザブザさんの道具としてザブザさんを守りきることだったけれどこうしてザブザさんも術にかけられているということはあの時 僕があなたからザブザさんを守りきれなかったということそしてまた今もザブザさんを守るところか道具にもなれないいや君はザブザを守った彼が死んだのはもっと別の理由 そしてザブザが君のことを道具だなんて思っちゃいなかったかし<笑>シ余計なことやめだとザブザさん。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>あの時 初めて負けたかかし容赦する俺をどんな手を使っても止めろ 人間として死んだんだああ分かってるよ。 戦闘開始。いず強烈な発揮を発するやつだザブサこんなところであの子をで警するなんてマれコらなんて言うんだこれで最後だ よっとうんっはい、っお待たせ、うん 最後だ遅い確実にこちらを急所に当てる油断性は…これも危ないな<音声>こりゃいいそれで最後だ<音声>ここはもう…お前の来る場所じゃないのさ、ザブサ… SOME <gasps> まさかここまでとカカシこれはああ彼らは霧隠れの最強部隊霧隠れ忍び方の死人種の前任者たちだ し先生ザブザとハクあの二人は俺が止める。 なるほどかかしはあくまでザブザとハクが狙いですかよほど二人と因縁があるようだねなら思う存分戦ってもらおうかガイあとは頼む 俺たちの相手はあの6人だ作戦はあるのですかガイ先生奴らは相当のやり手いたずらに時間をかけては被害が大きくなるだけだここは短期決戦一斉撃破で行くぞリーとサクラは俺をサポートしろ あのレベルの忍びをまとめて相手にするのは危険すぎますここはできる限り相手をばらけさせて各攻撃破を狙った方が確実じゃうん。 少の無理は承知だ。だが、ここで時間をかけるわけにはいくまい。俺たちの力で忍び方が七人ガイ先生の言ってることもわかるけど、でも、ここは三人分かれてのっこ撃破に努めた方がいいと思う。うん。おうん、確かにサクラの言うことも一理あるな。では、ガイ先生、僕たちは それから俺たちは3方向に分かれての戦闘を始める各自それぞれの相手を倒したら他の戦場の補佐に回れいいなよ 七一種をばらけさせることはできたわね。まずは一人一人確実に戦闘開始<笑>うなしンパちは爆発の仕事を使う、うん。あの方の爆発の意識が入ったある。爆発に注意してくださ爆発がとんでもないわ。 いに近づくのはす策しかないけど<音>し<音><音> 出る暇はない。すぐにリーさんたちのフォローに行かないと。僕の拳で戦場に勝利を呼び込んでみせます。戦闘開始。やっと。内藤騎馬の司会で肝試みや。奴の内力。 狙いを扱クリアラレクシマリアチー気を。 終わった武器を持っているようわ、うん、どこに このマ イ, トガイがいる限り、忍び連合に敗北はない行くぞセントーカイシー<鴨しめ> またやるぞこいつはホウズキマンディーメーションのために特に出るのはこの感じただ者じゃなつ<笑>いぜ C'est <tries> une bonne chose. がいる限り、忍び連合に敗北はない行くぞ戦闘開始熱いぜ、うん、あけびの人に気をつけろ 息を合わせてあた呼んでくだそ い,、うん、いつはほうずきまん。 できれば生前に一戦交えたかったが残念だよしここはどうにか落ち着いたな<笑>音の方角からするにあの方向は 先生 ザザブザ待ってろ、そう時間はかけない。戦闘開始お前たちの思いは、負けとったよ、ザブさお前たちと、あの時戦えてよかった、あの戦いがあったからこそ。 あの時のまま迷っていた迷ってお前は人である証だったで最後だで最後だ遅い いこののは、人の写真だ。だだもう、この闇にいい存在じゃないんだよ。で最後だうう無駄だ 最後だうん、これで最後だ無駄だ。 Woohoo! <laughs> いけないザブザお前はあの時白を切ることをためらっただが今は違う感情のない道具ってやつだ ている段階でらなんだよだよさ最後大将来神 桐隠れの基人その本当の力をそれで最後だ将来神使わせてもらう。 うん、っよし。 よっ 開始死人をここまで利用するか残ゃ待ってろもう少しだふ、うんやいきり、うんうんうん 最後だライキ将来神この戦いも、もう終わりだわで、最後だライキ将来神 なたたかいはなしにしよう。 ならお前と同じ場所に生きてるな俺もお互いの絆はそのものだったよあいつら敵だったけど俺 あいつら好きだった<笑>俺もだよ 先生江戸天聖この術は許せないまあ俺も熱くなるまで時間のかかる方だが今回は久しぶりに沸点が低かった千の術をコピーしたコピー忍者のかかし これより、通りなどおり暴れるこの戦場俺の予想ならそろそろ現地の情報部隊から連絡 いる第三部隊が江戸天聖の忍びを相手に奮戦構成に転じ敵の殲滅に近づいているようですよしやるなさすがは畑かかしといったところかまあ当然だなあいつなら。 第2部隊第3部隊そして第5部隊の戦闘はほぼ完了したと言っていいでしょうどの戦場も我々忍び連合が勝利を収めています思いのほか順調だなああ、逆に違和感を覚えるほどにな奴ら暁はまだ奥の手を残していると考えた方がいいでしょうね ダルイ率いる第一部隊が守る海岸線かそれとも砂漠地帯に陣取る第四部隊かいずれにせよ夜が近くなっているおそらくは次の衝突が今日の最後の一戦に。 他を連れて後方に下がれ第5分隊は第3分隊の援護だ敵を近づけるな、はい、お、はい第7章死闘の海岸線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 銀角と銀との進行を止なるほど。 悪いただと聞いていいててます気をつけてください、うん、んと俺とでは戦闘者たにに従わりするお前は今日そこで命を受けた が傷もつけよかった。俺は倒れん Thank <laughs> you. 強さを認めてやるだが、ね、ここまでだくそこっちは急いでるってのに<笑>しかし随分と妙な空洞をしてる<笑>間合いが広い一気に広い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 俺たちはあの金銀と時代は進んでる金と銀が光っていたのもここまで抵抗するとはなアシ戦火の巻、うん、やるぞ銀閣どうよ金閣 こりゃいや い, やいか ま決めるぞハッ ン, ィング スタドやろうがダルイ社長よしあんたたちの悪行もこれでおしまいだ<音声>金額銀額なんだ<笑>しまっうん 呼びかけに答えるだけでターゲットの声を録音し封印するかつてあんた達たが持ってた最強人具だ今回は俺らのために使わせてもらいましたよ雲に2つの光あいと歌われたこの俺たち が, た こ, たちがこんな野郎どもに じめに言ったはずっすよ金と銀のメッキ剥がすことになっちまってすみませんねよし金閣銀閣は封じた大事部隊ここから巻き返すぞうわあ どうした海岸線にあった大きなチャクラが二つ消えた本当か現地からも連絡が入った金閣銀閣は琥珀の城兵に封印海岸線の戦いは忍び連合軍が優勢とのことだよし<笑>わざわざ転送の術を使って 琥珀の上兵を送った甲斐があったな、マブイ。はい、お役に立てたようで何よりです。で、この後はどうするすでに海岸線にキスチ殿を含む各隊からの援軍を向かわせています。このまま一気に決めるわけだな。ええ。 この気を逃してはありませんからね。 戦を抑えること